じゃあ、ご挨拶だけ。もうこれ回ってんの う, うん。あ、まじ。でよ。<笑>サムライイーティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サムライイーティング代表の合です。吉高です。ゴリちゃんです。よろしくお願いします。最近、このメンバーがちょっとだけの撮影が定着してきましたけど、まだもう少し、この企画を続けてデリバリーやりたいと思うので、今後ともお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。 でまあ、今回なんですが、はい、キャベツ、つけそば、まあ、前回の卵、ドッキリ真面目、ドッキリできてるんですよ。でマックス鈴木も若干前回の卵で警戒してると思うんですよ。あ僕は。<笑>確実に警戒してると思います。そうですね。うん ま, あ、まあこれははね今回は もう一回真面目に戻ろうかと前回はもうムキムキしただけだから、うん、<笑>で今回ちょっとメインでね、うん、使うものなんですけど、うん、国産牛のもも肉こちらをねローストビーフにしようかなああいいっすね、えっと、何回目だ第二回目で使ったのかな低温調理器使ったんですけどあの低温調理器を使って柔らかいローストビーフを作ってそれをさらにミッテにします刻んでもう。 おぉが作りますね、はい。<笑>結構これも高いんですよ、ぶっちゃけ。一高価これ1キロなんです。1キロ国産牛で。税抜きで3000円ぐらいだったかな。かけなので、はい、まあね、ちょっと全部お肉だけだと、サムライティングお金ないんで。<笑> や, やめてそれできる<笑>待っちゃうから。<笑>真実の言うな。<笑>ローストビーフユッケ丼だけだとちょっと大変なので、ビビンバにしようかと。韓国料理ね、実はっちゃ作れるから、まあナムルから全部手作りにして、普通のビビンバ 作って、ユッケの部分をこのローストビーフで作成して真ん中にドンと乗せようという料理なんですが、はい、料理名が決まってないなんだろう、どうしたらいいドー<笑><笑>ローストビーフ…ユッケ…ビ ビ, ビンバドン長いね長いな<笑>デカ盛りサムライバージョン侍<笑>ムライドン 別に侍関係だいけど<笑>うんサムライ丼にしよう「はい、ファヨ雪中サムライ丼」ということでローストビーフ結構作ってるでしょそうだねちょっちゅう作ってるね今回も吉田君が作るので例のやつをお願いしますだから打ち合わせしろって今回<笑>俺じゃないっつったじゃん今回会いたくないんだってこれは誰も期待してないんだよまずそもそもこれが流行るかもしれないからはいなんだっけ列で作るかよしはいえー、いくよ じゃあ、今日もよろししくお願いします行きます、レッツクックいきま<笑><笑>まずは、えーーと、ローストビーフから作っていきますますず味付けなんですけど塩と砂糖グラニュー糖とコショウで本当は量りとかで量ってからやるんだけど大体<笑>いい塩が 100g に対して、はい、砂糖が 10g に対してコショウが 3g ぐらいの感覚で。 感覚です<笑>、うん、はい、じゃあ味付けしていきますまず塩からローストビーフの場合はなんだろう、全体に揉み込む感じでうんで次、えっ、ー、と砂糖ですね、はい、砂糖は、量に比べると全然少なめで砂糖少なめ、胡椒もっと少なめこうなったら美味しくなるだろうなぐらいの量を切ってくださいわかんないわかんない<笑> これで、お肉の下味がつきましたので今回は薄いお肉なのでこれぐらい、もうそのまま火入れちゃって大丈夫ですけどもっと分厚いお肉とか、大きいお肉とかやる場合はこの状態でラップしてから、一日ぐらい寝かせるしっかり中まで味がたいジップロックを入れこれにあと油をちょっとだけ油を入れするとあの、密着するよ水入れられないから知ってねー知ってねーやってねー サラダ油で盛り込んでる。で、こう、なんだろうな、この中で空気が抜けやすくなるというか、うん、密着するというか、水の中に入れてる。じゃ、これもそのままこの中に入れちゃいます、ね。はいいいはい、で今日は温度五十八度に設定しているので、3時間半ぐらい。はい、ちょっと心音を見ながらやっていきます。ま、はあ、い、もこのまま放置です。 じゃあ次はい、リンバの具ですねこ、はい、れを作っていくんですけど、はいえー、とほうれん草と、うんえー、もやし、うんでえー、これはもう刻んだ白ネギです、ねはい、で人参と大根あとこれはひき肉ですけども合挽きでも豚でも牛でもルになるいきですお野菜は全部ナムルにするのでこのほうれん草ともやしに関しては茹でてからあえる感じですこのネギはそのあえる時に一緒に入れちゃうん で, でこの人参と大根とあと豚のひき肉に関しては炒めるので、はい、まず先に茹でる方からやっていこう すいませんやらかしました。<笑>どうしたんですか。あの切っちゃったほうれん草。切っちゃいけないんで切っちゃいけないっていうか切らない方がいいです。茎と葉の部分で火の入る速さが違うので、本当はその繋がったまんま茹でて茎を最初入れて、はい、で茎に火が入り始めたなと思ったら葉っぱの部分も全部沈めて、はい、で揚げてあげるっていうのが本当はいいです。ダメなです。はい。<笑> いっぱいれ入もうさっと余熱でも火が入るのでじゃあもうサクッと通してあげるみたいな、うん、あくを抜い。 せがなくなるのと、と、うんはい、もやしが白くなる、白くなりやすくなる。ええー、白、ね。範囲内じゃないかな。あー、ちょっと量が、う二、ん、回に分けますね。はい。と、いける。ぎりぎり。まあ、まあ、うん。ダンブルで作る場合だと、はい、あったかいまま味付けをするので、この単に余熱で火が入るという部分も考えると。はい。そんな。 になるまでにね、あの茹でなくていい。ちょっと食感が残るぐらいで。言葉が出てこなになっちゃった<笑><笑>で。ええ、なかったんで、これも、ええ、きてるんです。一応、すればいいんでしょうね。<笑><笑>低温調理器が、低温調理器にしながらね、こんな感じで。はい、二つ、入れ上がったんで、今度はその二つを味付けしていきます。今回もやしのナムルと、ホウレンソのナムルを使う調味料は。 切りごまとすりごますりごまはほうれん草なのでいりごまは、えー、おまやしのほでれん草にんにくと塩に関しては両方になるで、この出汁だっていうのは鶏ガラスープのほうがあるな、ねはい、あれの牛、牛バン、牛バン肉じゃがとかに入れてもいいし、えーえー、ほうれん草の方からいいほうれん草は軽くでいいんで水を…あ、水分これで切ってるんですね絞ってあげるとんこのぐらい水分が出てくるのでお前は結構出ましたね作り終わった後味がどんどん薄くなってくるからあ、あそうかそうかや あ、なるほ ど, るほどまずニンニクからはいニんにくこの牛肉にくだしのものもうほんと少なくていいああんま入れすぎはあかんもんなかったら鶏ガラジープのお持ちでもいいしぶっちゃけなくてもいいほうれん草はすりごまほうれん草はすりごますりごまは結構がっつり入れですねちょっとねぎこれぐらい適量だね<笑>これ3本分あるんで1本分ぐらい塩応1つまではい塩はもう後で追加するの で, で, るので了解ですでこういうごま油を入れてちょっと絶対混ぜ合わせた後に 会えるときはできれば手がいいって言ってた。<笑>誰だ？韓国料理屋のおばちゃん。あ、おばちゃんが。こう味が馴染みやすくなる。だってキムチ作るときとかも、何ムル作ると。はいはいはいはい。さっきも言ったみたいにの水が出てくるのでどんどん。なので気持ちしょっぱめにしてあげると冷蔵庫とかに冷めて実際食べるときにはもうちょうどいい感じなのでそうかも。そのときにも結構水分出てますよね。そうそうそうそう。じゃあこれで出来上がりです。はい。 はい、と、ね、肥料が多いんで、まあ、もやしは2つ、たっぷみ目で、これも、しっかり手で揉み込んであげる。はい、やべ、ね。オッケー、これででき上がりサラダ油。おににはい。戻しに。で、ここに大根を。じゃ大根がちょっと、軽く炒まってきたので、いい人参を入れていきます。はい。 はいい感じに炒まってきましまってで今この中に塩とすりごまと入ってるだしだと、はい、にんちょっと入れますみんと醤油ちょっと入ってます、はい、でもう大根のみ火が入ってきたのでこれで終わりですねよいですはいマンゴーを煮込んですて、ね、でにと回しかけてはいこれで完成です完成ですは い, はいはい炒める系ですねに、はいねはい、まず、ね、これは、はい、刻んだニンニクで 香りが出てくる。こんにゃく。はい。これ全部で今九百一キロないぐらい。マックさん用だから。そうそうそうそう<笑>。すごい汁出てきましたね。うんこれ、ね。全部油なんで。あ、これ油なんですか。うんわかるかな、この、さっきまで何、なん、なんもってね、水を入れてないのでね。 美味しいんだけど多すぎるからいくらだってもちょっと捨てる捨てますね。はい。じゃあちょっと余分な油捨てたらここから調味料を入れますね。ま、は、ず、い、お酒です、ね。酒。料理酒か料理酒です、ね。でみりんみりん、はい、同じぐら い,、はい。みりんとお酒をこの二つのお酒が飛んだら醤油を入れます。あじゃあしばらく煮込むんですね。そうです、ね。半、は、分、い、までちょっと。 じゃあアルコールが飛んだので、うん、ここに調味料を出しますこれあってもなくてもどっちでもいい、うん、あった方が美味しいかなって出しだ、うん、はいとこれもまた少しです、うん、本当に一つの味目次がお塩お塩を二つまの味目二つ目粉唐辛子粉糖辛子ああはいはいはい、はい、もう少しだけへえー、はいあとお醤油さっきのお酒とかみりんと同じぐらいの量お砂糖 これはもう何の砂糖でもいいちょっと手元にはなるので砂糖もいっぱいいっぱいあーいいあー結構いいですねであとはもうこれ煮詰めるだけですなるほど、はい、これ大体煮詰めるのとどれぐらい煮詰めるんですかねああわかんないわかんない15分ぐらいさ<笑>あこれでそうです ね, ですね材料のう全部出来上がったので味付けして、うん、で、えー、最後きれいに盛り付けていきますはいはい 今からたれを作っていただきますねはいね今のたれにんにくとにんにく<笑>何回登場してるか分かんないこのにんにくとごま油<笑>コチュジャンとイゴマとあとお砂糖お砂糖まずにんにくからほいにんにくは少しで、ね、少しす、ね、りごまはたっぷり目、ね、分量、はい、コチュジャンはお好みなんですけど<笑>辛いのが好きな方はたくさんだ<笑>くじゃない方は少しで、ね、ちょっとで、ね、はいはいお砂糖ですね まもう。 めっちゃくちゃ味しみてるねうまい。柔らかいいい、うんでも歯歯えええめっっっちちゃゃあるっすななけ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> ジャー柔らかいですこれ歯ごたえややっちゃいいけないやつは、ね、端っこだかルンキャッチルン食ありがとう面白かった<笑> はい、これで下準備がすべて終わりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。これから実際に発送できるように準備していきたいんですけれども、はいはい、まずこれだけでどれくらいあるのかなってちょっと調べたいので、まずこの白皿ですね。これがお肉と大根人参のナムルにあって入ってるんですけど、これがまず540グラムですか、うんうん。この2つは。 540をマイナスして、はい、でこれらに関しては僕のミスであの空箱が足んなくなっちゃってあの重さが分かんないんでまあ、大体、はい、気持ち で, でじゃあお肉からいきます、はい、ねお肉は1311310いいで す, です、えー、1170ですおジャスト8 0 0ムですね790240380、はい、前回、はい、の卵の記憶によると7 0 7 0 7 <笑> 7 0 <笑> なんでま殻がね1 0ムぐらいあるのです、ね、あじゃあ実質6 0ムぐらいですからじゃあ180足しますかはい総重、はい、量がペレーン3 7 9 0 3 7キロ結構あるなこれだけるこれにご飯を、うん、どうしようかなどうしようか1 8 8 0ム入れるとぴったりコロナのコロナをうう倒せとあ そ, うそういう意味でね倒せっていう意味でじゃあ 食べやすと考えると全面に引いいいてあげた方がいいねもやしだけ下に引いて、うん、あとはこう散らしてん真ん中に肉だけを引くんじです、ね。 はいおで、お惜しい惜しい総重量なんとーキロこのでかさ分かりますかねこの早く県の下がさんか比べていただいてじゃあこれをなんとか崩さないようにしてマックスさんのために持っていきたいんですけど下高さんちょっとこっち見ていただきたいんですよ<笑>あの、まあ、先ほどね温玉を三つ運ぶっていうことでおばあさんがいろいろとカキカキしててということでまあ、ね、温玉温玉っていうことで。 いい楽しわネタの入り方にさせ、じゃあこれから発送していきたいと思います。はい、はいい、お疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でした